節分って言ったらね、ちょっと2月3日っていうイメージありません、うん、で ?2 月3日の節分の時には、鬼に豆をまく。 なんかこれがなんか節分だってね思ってくださっている方が多いです。もちろん節分の行事としては最近恵方巻きをね、木っぽいを剥いてこう無言で食べ続けるって昔なかったなって思うようないろんな日恵が新しくこう登場しています。そういった新しいこう風習も楽しみながら本来の節分って何かなっていうのをお伝えしていきますね。この節分っていうのは何かと言いますと季節の変わり目のことです。 だから本当は4回あるんですよ。今は冬なんですね。2月の今年は2日が節分なんですけれども、細かく暦を読むといつもと同じ、まあ、3日が節分で4日がね、こう日が変わって春になるっていう時なので、節分の次の日に必ず立春、立つ春と書いて立春。 がが始まりままりしたよといいう日が書かれていますこれはシャーマン古代の大自然を読み取った人が季節の変わり目というものを普段の生活の中に節目、けじめをつけていく日というのを読み取っていきました。次はね、5月ぐらいに立夏って言って夏の始まりは5月なんです。ちょうどまあ連休明けぐらいに。 いつもなります。毎年こう、5日、6日前後なのでね、いつも実はね、同じ日ではないということで、春が始まるよ、夏が始まるよ、秋が始まるよ、冬が始まるよ、こういった4回節分っていうのはあります。だからその時に、毎回ね、お豆をまく。じゃあ、お豆を巻くっていう、こう、行事のようなことを、なぜ2月だけやっているのか。で毎回、 4回なぜやらないのかっていうと、ちょうどこの冬から春になる季節に鬼が出てくる。その鬼をやっつけるときにお豆の力を使って節分を迎えましょうという知恵があります。これはね、いろんな暦を読み取ったときに鬼が出やすい季節が冬から春なんですよ。 じゃあ、鬼って何なのかって言ったら、地図の生やした赤鬼とかね、青鬼のイメージありますよね。そういった目に見える鬼でもあり、もう一つはね、目に見えない邪気みたいなもんなんです。もう冬の間はちょっと怠けたくなります。今でこそ暖房があるのでね、おこに入ってぬくぬくと生活ができたりだとか、あといろんなね、靴下だとか、防寒着っていうのがあるので、外にお出かけもしやすいです。でも昔は冬は、 なかなか雪深いところ出かけられませんし、お家の中に閉じこもって、次の暖かくなった時の準備をするっていうのが大事だったんです。その準備をするっていうものの中に、怠け心だとか、もうね、春に季節がなったのになかなか外に出ていこうとしない、ちょっと自分自身の緩んでいる心っていうのにメスを入れましょう。そのために、 鬼という表現をして自分の心の中にある鬼の、そして見えないエネルギー的なね、ちょっと鬼というようなものが出てくるものに対して豆をまいて退治しようという発想です。じゃあお豆って何っていうと、五穀豊穣という言葉があります。日本は五つの穀物を神様からありがたく頂戴して、それを大事にね、育てていて、そこからの 収穫は全て大自然のおかげであるありがたいなぁと感謝をするお祭りがたくさんあります。神社に行って手を合わせるだけじゃなくって、たくさんの恵みに感謝をして毎食に、ね、いただきますという文化があります。その五穀というものは、お米、豆、冷え、泡、小豆ですね。この五つの五穀というものを、 神様から大自然からいただいたので、その中のお豆を使って、お豆をさらに火でいります。アマテラス様とかね。火というと、自分たちで作れない大きな存在というものを、お豆にまた合体させていったものを投げることですごく大きな力をお借りして、 自分だけの力じゃなくてね大きな大自然の力をお借りして退治しようという発想なんです昔はこれねあずきだったんですって巻いていたお豆が今はね大豆になっていますけれども昔は小豆今は大豆ですその大豆をいったものにね海苔をつけたりだとかあとちょっとね YouTube で発信しますけれども京都とかは五色豆っていうのがあってすごく五色のカラフルなお砂糖のついたようなお豆があってね それをいただいてもいいんじゃないかなと思います。この山戸しぐさお稽古でお伝えしたいのは、日本の古くからの文化を伝え、残していく、形を残していくと、豆沸きしたな、何の意味かなって意味はわからなくてもね、豆沸きしたなっていう思い出があるとき、あ、こんな意味かもしれないって自分でね、発想したり、日本の風習の中に 理由はわからなくても続けていることが大事なんだと気づく瞬間が死ぬまでにこうね何度かあるはずなんです。そのいつかの日のために形を残していくというのを目的にしています。だからここでは意味はお伝えしますけれども意味を知っていてね、やらなければ次の世代には伝わらないんですよ。だから今年今日の話を聞いてくださったら豆まき。 ちょっと復活させよう。子供大きくなったからね、しなくなっていたけれども、ちょっと豆まき復活させよう。豆まきを子供がいる時だけすればいいと思っていたけれども、おじいちゃん、おばあちゃんになってもやっぱりね、やろうかなっていうことをこう思い出すきっかけに今日なってくれたらありがたいです。節分は自分の心の中にあるこう横島な気持ちや怠け心をやっつけるために、目に 見える鬼というものに向かってね、投げるという行事ですけれども、心の中の見えない鬼もやっつけましょう。その時に自分の力だけでやっつけるのではなくて、大自然からいただいた恵みに、さらに大自然にもある火という力をお借りして融合させて、その力をいただいて代わりにやっつけましょう。 ですから自分たちはね、いつも一人ぼっちなのではなくって、私たちは常にいろんな力をお借りした上で生活をね、しているんだ。それを思い出す一つが節分という行事。まあ昔はね、祭りごと、神ごとであったっていうふうに言われています。豆まきをするのは2月の節分であっても、その他にね、これから夏になる。これから秋になる。立秋。 秋は8月の8日前後です。11月の初めぐらいは冬の始まりですね。年にね、4回ありますので、その時期をちょっと思い出していただいて、2月3日前後、5月の連休明け、夏だな。8月の8日前後、もう秋だな。そして11月の初めあたり、その時に、あ冬が始まったな。その時に自分はね、 いろんな嫌なことを思っていても、一旦それを、こうちょっとなかったことにして、また新たな気持ちでリセットして、スタートする。そういう日なんだ、というふうに位置づけてください。ですから、大自然を読み取ったりするときに、ただ今からね、春なんだとか冬なんだっていうのを知るのではなくって、もうそんな同じ気持ちでずーっと生きてないで、もうね、いらないもんなら捨てましょう。 心新たに楽しくやりましょうというのが節分の知恵になります。ですから盛大に一年の始まりでもあります。2月の節分は豆も豆を巻いて一年を新しくね、もうリフレッシュして迎え入れよう。コロナがあったことなんて忘れるぐらいもう笑顔で迎え入れよう。ね。また自分自身が誰かのね、お役に立てるようなそんな存在になるんじゃないかな。 で、今年成人式を迎えたね、方々が身近におられましたら、もう立派なね、大人になってよかったね。もうこれで安心だ、任せられるね、なんてことが言える大人になっていくの知恵が大自然からいただけている知恵になります。